今日はですね墓地から抜け出した方法フリーランスの友達を100人作りましたっていう話をしていこうと思います皆さんフリーランスになりたいなとか思った時にフリーランスって周りにいなくないですかいろいろと独立したいなとか思ったりだとか仕事をする上でフリーだとか副業に興味がある方っていらっしゃると思うんです僕のチャンネルを見てくださってる方は結構ミニマルな生活だとかコスパ生活プラス副業だとかあとは個人で仕事をしていきたいっていう思ってる人が結構いらっしゃるんですよ ただ実際フリーで仕事をしてる人成功してる人って周りにいなくないですかなかなかいないなと思った時に僕もいろいろと仲間を増やすためにいろんなところに行ってきたんですけども正直友達ってなかなか増えないんですよねで今日はぼっちだった時代からどうやって100人の仲間を増やしたのかって話をしていこうと思います、えー、皆さん正直フリーランスってなかなか難しいですよね 僕も結構試行錯誤してきたんですけどももともと僕は銀行員で働いていて年収がだいたい250万円ぐらいでしたなんで手取りが16万円ぐらいになっててもう全然稼げなくて正直そんなねあの激もしながらわざわざその銀行として年収500万600万になるまで耐えれるかって言われた時に耐えれないなと思って僕はフリーをの仕事をし始めて。 で海外を飛び回ったりだとか海外の留学先を取材したりだとかライティングの仕事をしたり動画編集したり動画撮影したりっていうことをしていますで実際仲間を増やすってなった時にフ リ, ーのフリーランス成り立てってすごく1人で仕事をすることが多かったんですねでももうぼっちですよ家に行ってでカフェ行ってでカフェでも友達別にいないんで友達と話すこともなく仕事をしてひたすら生産性を上げていくっていうことをしてました で、やっぱり友達欲しいなとか、フリーランスの友達欲しいなと思い始めて、交流会行ったりだとか、あとは交流会開いたりだとかってことをしたんですけども、まあ友達は増えないと。で、友達は増えなくなったんで、実際何したらいいかなと思って、僕はオンラインサロンを作りました。結構このチャンネルではオンラインサロンの話をしてるんですけども、ミニマリストのイベント行ったりだとか、あとはフリーランスの合宿を開いたりだとか。今 僕今セブ島にいるんですけどもフィリピンのセブ島にいてこのシェアハウスプール付きのコンドミニアムを借りてで1泊 1,500 円ぐらいですね 1,500 円で借りて生活してるとで土日は、えー、セミナールームみたいなところを貸し切って Twitter、えー、の集客の話だったりだとかフリーランスの今流行りの仕事だったりだとか動画編集の方法 動画編集仕事をする営業だとかっていうような講座を一般の人と一緒に現地の日本人の方と一緒に大体20人ぐらいですね20人30人の方が毎回来られてそこで一緒に講義をしながら勉強合宿をしているというような感じです。 それにいたら何をしてきたかっていう話なんですけども正直やっぱり1人で仕事するの面白くないなと思い始めてあでも1人で仕事をしてるフリーランスって全国各地にいるなと思ってじゃあその人たちをどう集めればいいのかと思ってオンラインで集まれる場所を僕は作ったんです、えー、この右上に貼ってあるんですけどもサロンについていって。 そこをボタンをクリックしてもらったりだとか概要欄にオンラインサロンっていうのが貼ってあるんでオンラインサロン見てもらうと分かるんですけども全国各地世界各国にいるフリーランスの方が集まれるようなチームを作ってますそこでようやく僕は仲間を100人増やすことができました今はですね100人ぐらいの102人ですねの方がいらっしゃってそこで動画編集の話だったりフリーの営業の仕方だとかあとはライティングの 僕らが持ってる案件だとかあとは動画編集の案件をシェアしたりしてますで僕最近ねインスタだとかやりたいなと思っててインスタやり直したいなと思っててインスタのコンサルタントを、えー、紹介してもらったりだとかあとは動画編集のスペシャリストを紹介してもらってサロンの PV を作ったりとかっていうことを今してますそういうふうにやっぱり全国各地で一人ぼっちに仕事をしてる人がいらっしゃるなと思ったので僕はオンラインで、えー、集めて 仕事をしててるって感じですで実際何してるかっていうところなんですけどももう正直言って中身はメルマガですメルマガで毎日僕がメルマガというかフリーランスの仕事についてだとか営業の方法だとか僕が使ってるテンプレだとかをどんどんどんどん発信しててでプラス、えー、会員の人メンバーの人たちが持ってる仕事をシェアしたりだとか僕が欲しい仕事僕がやって欲しい仕事をシェアしたりだとかっていうことをしてますで 最近でいくとチームで仕事をする時代だなと思い始めたのでどんどんどんどんやってるって感じですねで2月仙台でメンバーと一緒にコラボのトークイベントをしますデジハリっていうところデジタルハリウッドさんの会場を貸し切ってやらせてもらうとトークイベント仙台ですねなかなか難しいなと思いながら集客ちょっと苦戦してるんですけども仙台に行ってフリーランスの仕事の分業だとかなあとは w i f i 環境で 仕事をを営業すする方法だとかっていう話をして話しいきますで次、えー、広島で勢いのある島の観光 PR を、えー、サロンでやりますオンラインコミュニティでやりますこれ何かっていうと広島にあるとある島があるんですけどもそこの PR 活動をメンバーと一緒に行って、えー、ブログの記事を書いてアップしてっていうところを今やろうとしてるというところですねでプラス最近に行くと福岡のジムの PR 記事を作りました、えー ジムに行ってジム の, あのオーナーさんと会ってでジムをしながら実際その体験記事を書くとかあとは和歌山の限界集落の町おこしの話が来たりだとか今フィリピンでフリーランスの合宿をみんなで作ってるんですけどもメンバーと一緒にフリーランス合宿っていう形で合宿しながら情報 収, 収集したりだとか情報共有っていうのをしてます。 やっぱり1人で仕事をする時代っていうのはだんだん終わってきてで今後はですねフリーランスもコミュニティに属してみんなで仕事をするのが増えていくのかなっていうところで僕は今オンラインコミュニティをバンバン作ってるって感じですなんでボッチだった時代からコミュニティを作ってで100人の友達ができてめちゃくちゃいいですよね本当にボッチでも全然面白くなかったん で, でカフェ行ってで家とカフェの往復してでたまにジムに行ってって生活をしてたよりも今となってはもう 部屋に友達がいるんで友達と一緒に仕事しながら「あこのお仕事いいですね」とか「このお仕事やってほしい」ってなった時にえお願いしたりお願いされたりっていうことができるんで結構いろんな情報が入ってくるっていうのがいいのかなと思ってますでプラス今後ですね今やりたいのが福岡で家を作るって話をしてるんですけども福岡でフリーランス用の家を作ったりだとかあとはニュージーランド今後行くんですけどもニュージーランドでえみんなでイベント作ったりフリーランスの合宿作ったりあとはベトナムのハノイもちょっと今。 知り合いいの方がいらっしゃるんでベトナムのハノイでゲストハウスを貸し切ってやってみたいなとか思ったりとかっていうふうにもういろいろとやることがもうたくさんあって面白いですねあとは福岡でですねフリーランスのトークイベントに登壇するんでその登壇する時のネタ集めだとか一緒に手伝ってくれる方を募集したりとかしてます直近では仙台ですね仙台行くんで仙台のトークイベントをフリーランスのコミュニティの中で一緒にコラボイベントしていくんでそういった話をどんどんやっていこうかなと思ってます もういろんな人が結構いてやっぱりいろんな人とみんなで仕事をするって超面白いんでこれを今今後やっていこうかなと思ってますやっぱり1人で仕事をして1人で例えば僕がよく言ってる年収あのフリーランス時代1年目は1200万円稼いで2年目に法人を作って3000万円稼いだって話をしてるんですけども正直1人で収入上げたとしても全然面白くないんですよね本当にお金って僕別にコスプ生活してるんで使うことないですし ってなった時に、まあ、1人で勝っても別に幸せにならないしダニエル・カーネマンの研究でもあるように年収って800万円以上からもう幸せ度って低減していく一定にしかならないというふうに言われてるんですけどもそれと同じようにやっぱりそんなに稼いだとしても面白くないなと思い始めてじゃあみんなで勝てるみんなで仕事をしてみんなが勝てるような仕組みを作れればと思ってオンラインコミュニティー 運用しててるって感じですよかったらですね、えー、概要欄に貼ってあるんでクリックしてもらって、まあ、入らなくてもいいですしあ興味がある方はあのボタンを押してもらっていいなと思って見てもらうのもありですしで正直やっぱり入ってみないと中身って難しいですよねこう書いてあるけど実際どういう風に使うのか分かんないっていう方もいらっしゃるんですけどもまずは読んでもらうメルマガを読んでもらう で次に何をしてほしいかっていうとメルマガにコメントしてもらおうとかで実際にいろんな情報がどんどん出てくるんでそれに参加してもらうやっぱサロンって参加した者勝ちで自分がやってることを自分ができることをえシェアしてどんどんどんどん参加していくとすごく面白いかなと思ってます月額でいうと980円でめちゃくちゃお得かなと思ってます980円でやっぱりその飲み会とか行くとやっぱり1回3000円ぐらい飛ぶじゃないですかそれを1回あのやめてもらおうというか1回あのー 休んでもらってそれを月々今日は180円しかないんでもう通行んですよね500円とか、えー、ジュースを我慢してもらうような感覚でサクッと入ってもらえると、えー、面白いのかなっていう感じです僕もあのフリーランス成り立ての頃サロンに結構入って結構お世話になっていろんなところで自分の顔を売ったりだとか宣伝したりっていうことをし て, てましたそれと同じ感覚でできるような 月額の安いサロンに入って面白いこと一緒にできればなと思ってます、えー、今日はですねボッチから抜け出した仲間を増やした方法についてまとめていきましたいかがだったでしょうかやっぱりフリーランスって孤独になりがちなんでそういった意味でも仲間ができるようなオンラインのコミュニティは今後流行っていきますよとプラス僕のサロンでも面白いことやってるんで面白いなと思った方、えー、もしくは一緒にやってみたい方はぜひぜひ入ってみてください、えー、というわけで今日はですねオンラインサロンとボッチから抜け出した方法についてでした